8番から13番白いの座席側ーの座席が1号車座席自由席でございます指定席内側の車1号車の後ろ半分の座席です1番から7番青色座席側指定席と書かれたお座席がこの列車の座席指定席でございますお手持ちの切符及び電光掲示板指定席自由席の表示をよくご確認の上ご乗車ください 固定の設備各車車車両ににございます2号車はでござざいいまますす2号号1前それれぞこの列車は終点高知駅まで車内販売の営業や自動販売機の設備喫煙スペースの設備はございませんのでご注意くださいこの荷物等をご利用のお客様ホームにございます自動販売機等をご利用くださいこの列車は2 0時30分に発車をいたします ま、お客様にお知らせいたします最近車内でいたずらをする事象が発生いたしております不審者や不審物を見かけましたら速やかに乗務員までお知らせいたします今日は特急 朝倉、21時28分、朝日21時34分、終点高知21時39分の到着でございます。ご利用のお客様 この列車、熊岡方面中村駅の特急列車ではございませんのでお乗り間違いにご注意ください。はい